でを呼び出すのだめんどくさいな。<音声>私はいる<音声> いな《ああなんで暗示を呼び出すんだ?》めんどくさいな仕事 い, いや絶対いや<ペー> それでは慎んで自己紹介をします。私はラファエル。あんたは。あ<笑>れ<のい><笑><笑> スクルドなあなたが私を選んだ王おかしいな、ね、それではしんで自己紹介をします私はあなたあんたは<笑>このような性癖も堂々と公にできる時代になったのか。 こんにちは、バイジュです。能力は魂を操ること。あなたの魂はとても純粋ですね。<音声><音声> 俺様は名高い海賊王バルバロッサだ。てめえ悪くない奴みたいだな。俺様と一緒に海を征服しる。そ全幻影中隊対リリアトリグラワである。